今年は好天にも恵まれ、沿道からはたくさんの応援がランナーに届けられました。阿蘇市からは、小学男子2キロで、内野牧小学校の田辺義久さん、女子では、一宮小学校の古木愛理さん、中学高校一般女子3キロで、一宮中学校の伊里奈野さん、中学男子5キロで、梅木雄平さんがそれぞれ優勝しました。